じゃあポンポン蒸気船後ろに、ね、ポンポン蒸気船本物があるからちょっと見せてそうそうそうそうそうそうこれ昔懐かしいうそうね、そうそうだけどいろいろ問題があってあのろうそくちょっと斜めに入れなきゃいけなかったりとかあと水槽でほらまっすぐしかこう澄みづらいまあ OK やればいいんだけどね ちょっとね、いろいろ問題があってちょっと改良版にチャレンジということでアルミパイプ版でチャレンジああじゃあこうもうちょっと多めだとこんくらい、うん、フィルムケースにそうだねちょっとこういいい説明しながらやってもらうといいねフィルムケースに、うんまあ、こういうこんな形で作られる3回巻きつけるとちょっとね気をつけるので、うん、よいどうだきれいに巻ける あんまりね焦るとねこう潰れちゃう時きはあね あ, あ, あのほらパイプがね、うん、それフィルムケース潰れてね<笑>力強すぎて確かにフィルムケース潰 れ, て、うんいまあ、潰れないよう に, に、ね、ちょっとこっちるれ、ね、抜いて長さを調節してそそうそのキャンドル2つ並べてその幅になるようにちょっと調整してくれる そこはね結構ポイントなのねこう立てたときに、そう。こうなるってことがねそ。そうそうそうそう。それを想定しながら少し広げる感じするっていうの。そうしましいよ。優しく優しくね。くそっちはそっちの方がそうだね。で今度反対側行ってみるか。こっちが。ち問題、うんそそ。そうだね。そっちの方が短くなるんだけどね。し、うん うれそう怖いよ<笑><笑>怖いよ、うん、じゃ千枚調子で穴を開け て,、うん、てうそうこっちの3分で怖いよ怖いよお前バカ野郎怖いなこいつ怖バカ野郎がね<笑> <4. 4. 笑> 大体さっき四点五だったんでそうそう、はい、ここ下は大丈夫四点。これ、ね、結構バランスよくやらないでマッキングしとくと楽だよってことでねこれは、うん、こ, こ, <笑>この辺見ます、ね、あのでまずこの辺で一二。1, 2 <笑>あの床にぶっっ刺すなって意味、ねうん、ここのここ長さでしょいいいじゃとりあえずず片 方, からそう片方ずつやった方がいいねこ、うんうん、の高さが実は関係あって高さが関係あるので結構ね炎がねつけてみなばわ分かんないんだけど。 うもうちょっとしたかもしれないねだって下すぎると、えっと後で調整がつかないわけうそうい多少ね高い方が後で下げて曲げ直すことができるからるそう最初こ の, この辺ぐらいでやったらそうそうよし で, でげるよ、ね、そうそうちょっと曲げてるとこ見えやさしくやるとね折るね、うん、うん、優しくん、うん、根元持った方がいいそうそうそうそうそうそうそうそう 素晴らしくやるとと折れななないいい思そうでクククククククリッッッッっってってても頑頑張張そこ頑張んないっっっす晴らしい。ね これちょっとでも同じぐらいだったら無理してまあそんなに頑張らなくても大丈夫かなっ ち, ょちょっとやれるんだったらそ う, そうそうそうグイッグイッグイッって感じ、うん、最 初, 初めてやった割にはちゃんと丸ですいいよ手で持ってじゃあ水源そうそうしうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそう そ, うだね、そっちからこう出てるとこ見たいチ、うんうん、ュッチュッチュッてチュッて出てるあ出た ね, 出たねオッケーオッケ ー, ッケー浮かべて ろ, ろうそくをキャンドルをセッティングうまくこれがねバランスよくなってればいいんだけどど う, う, う芯のところがねちょうど当たるようにこれで点火して回ればオッケーです ライタ ー, ーんじゃないですか回ってくれるちょっと真ん中に。 危ない危ない危ね<笑>大波やちょっとごめん俺が甘かったか水がちょっと足んなかったちょっと足してぎっこギリギリどうだ先回ったや回りますちょっとこう振動するのねあ水面があるあのいや振動ってそ の, あの入ったり出たりっていうのこうアンバランスになって一回平行状態で止まったりするのねなんかここにくっつくせいでブ、まあ、クブクいってるよねでもね、はい だから、ここが引っかかってて、うまく回っ て, て、うん。やっぱ大きい器の方へ、いい気がします、うんでも回る。一応いけてるんじゃない。ああ、いい感じですね。まあ、大きいのじゃあ、ればいいんだけど、別にこの。あの。ハポスロの。<笑>ロンの器でできる場所に越したことはないっていうことよね、うん、コスト的にもね。 あ, でねうん、あとはそこの下の台発泡スチロールかそのスポンジの部分をちょっと工夫すればいけるかなって気がするんだけどいいよ ね, いいね、はい、回ってますちょっとねしっかりはい、OK、ライターす